キングプリンスアリーナと22からケラメイドインケラ、2日発売本編に収録されるインクリングディンクドンクポヒューオーモングスナーゾー19日午後8時よりヨーッとベユーチューブ公式チャンネル公開されたタップ。の仕様の振り付けによるダンスパフォーマンスと、コービアカナラメの袴による和を意識した衣装でのパフォーマンスが見どころとなっている。同作は、キング。 リンチェプリンス2022年夏7月30日から10月20日に全国7都市で行ったアリーナツアーキ ン, キング、アーレーナープリンスアリーナとニカラーでケラメイドイン映像化、アーロ映像化。アルバムメイドインを引っ下げたツアーではメンバーが今目の前にいる人を幸せにするために今キング、リンチェプリンスできることをテーマにしたステージを繰り広げたた。 このうち、TikTok など SNS でも話題となった、1番のほか、シンデレラガール、アイプロミス、恋ふる月夜に、君ーフ、ラビンユーなど計31曲を披露したコンサートの横浜アリーナ公演を収録する。特典映像には、初回限定版、通称版それぞれ異なる映像を収録。初回限定版の特典映像には、打ち合わせ、リハーサル、 そしてツアー各地の裏側に密着した2時間半を超えるドキュメンタリー映像を収録。メイドインのタイトルの通り、キングプリンスがコンサートをメイドしていく過程をじっくり追いかけた充実のインタビューで、キングプリンスがコンサートにかけた思いを知ることができる映像となっている。福岡公演のダブルアンコール、君がいる世界、北海道公演のダブルアンコール、 ディア・マイ・チアラも収録。そして、本日公開したスペシャルティーザーの本編、メイド・インでゲームしちゃいなよ。恒例のソロアングル映像は、エイ・リトル・ハピーニスを収録している。通称版の特典映像には、全公演のマックを超ダイジェストでまとめた2時間半超えのマックダイジェストを収めた。さらに、バトル・オブ・バトラー。 歌唱前に会場で流れたキングプリンスが執事に噴してお嬢様をおもてなしする映像前後パターンを完全収録。恒例のダンスショット映像は一番、トラサとレイス、君は綺麗だ、の3曲となっている。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、